皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2022年2月15日、久しぶりにバトンちゃんが来ていました。どんな家具が欲しいかというのが今回のお題でした。ものすごく露骨なアンケートの匂いが漂ってますが、私の回答はこれですかね。スライムレースの家具なんてのがあれば、2階のカジノルームがさらに楽しくなりそうです。<音楽> 今日からバトルグランプリが始まったと思い込んで、コロシアムに来てしまいました。どうやら日付を一日勘違いしていたようです。でも、せっかくコロシアムに来たので、B3 ランクの虹の連携席を取っておきましょう。おそらく一勝するだけでランクアップする簡単なお仕事です。ところが、やはり久々のコロシアムだったせいか、一勝するまでに3試合かかりました。むしろ3試合で済んでよかったという話です。 でも、コロシアムの天地雷名詞は、ハマれば強そうということが分かったので、明日からのイベントで試してみます。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。